乗ればいいのに、うんうん。万能線ではある。万能線ではある。もう汗かいてます、ね。そうなのよ。もう汗だく。ホテル出た瞬間に汗だくで。あれと思って。もういいやって。暑、うん、かったですか。暑かったで す, たです、うん。すごいこのレンタサイクル。レンタサイクルですね。ね この5分。<音楽> でやっていただくのは、はい、<笑> 1, 円フ皆さんに日本円で1000円、日本で 1, 円日本で1000 円, 円をお渡します、はいえっと、自分の服買うんじゃなくて相、相手の服を買う、自分、まあ、が着るんじゃないんですごい。こういうふうにやったりとかするとつまんないから、あのもう全員が全員なるほどそうとなるように取ります。 やっぱり私、美佐子が交換するとかじゃなくて私は母、母は無理、無理は先輩、先輩は私みたいな感じ<タッ><タッ><タッ>に、1発分を組みます。<タッ>はい、で、えーと、今から1、2、3、4の数字を指で出して、それが先頭、えー、の人、1番の人は2番の人やと、2番の人は3番の人と、4番の人は4番の人やと、4番の人は1番の人やと。<タッ> 違うな、これ。誰かは嫌だって<笑>誰かは嫌だかって言う。じゃあ、うん、誰にやってほしいかも、せので指差す。誰にやってもらいたくないかも、せので指差してみよう。あ、そうする、うん、やってほしい人。はい、せーのえ、まあ。そうですね。第二位。すごい、第二じゃん。一番欲しい人がある。一番センスがいい。むぎは今誰さたのやったこの系統、色が結構好きな色使うから。 気になるな。色が好きじゃないの。あそ う, んそうなんだ。でも黒白白てじゃないの。あと金とかいいなんか単色。逆にこの人嫌だ。こうやる必要あ る,、ね<笑><笑>一る。一応やユーミン。一応やってみよう。一応やってみようん。違うかもしれないよ。違うかもしれない。あそうだよね。そうそう違うかもしれない。そ う, 違 う, そ う, そ う, 違, う、ね、違うかもしれないよ。はいはいじゃあやってほしくないでしょ。はい。の <笑>自覚症状あるんじゃん今日ここに来る前に<笑>私今日こんな服着てたんだって抜けてて<笑>こんだけ太に失礼されてないんだろうこれ<笑>まずブラーッと思って多分逆出してる本当だー<笑>やば い, いや、ま、ちょいや怖えな怖えだろえ服のトンヤ街に向かうようで<笑>いや、お洋服にねあんまり興味ないんですよ私 なんで、どうなることかみんなね、おしゃれさんまあね、桃井と麦はアイドルだからすごいおしゃれさんなんですけどだて私も意外にね、おしゃれさんなんですよなんで、私ですね問題は私だと思いますうわーちょっとこれ、かかってる な, かかてるな<笑><笑><笑>今日ここまでは、あなん度今日ブラックにシェフを決めて、うん、うん、結構あのこれおしゃれ なななななななんかすいなんかいだで<笑>なん か, っかか女子中学生のバスケのが着てるデザイン。 はいはいはい、先が不安な方が1年いますがまあ約1名が傷つきだとこうので1が22が33が44がそうです、はい、で先輩の後の数字がまあまあ、外れて、ね、い, い, いきます 決決決まままいいないじゃ勝って、せーの。 <笑>違う<笑>いやってんの<笑>終わらないですよ、それないじゃんほらほら ジャキンンになってくるんだっからやっぱりさ2人かぶったらさそこはジャッキして決めるかしたしたーの、はい、もしれないじゃん。だよいいいいね ハハハハ だ, だ<笑>あれというわけで順番が決まりました、はい、1番の方2番の方、はい、3番の方四番の方、はい、つまり伊達さんが、はい、桃井桃井が麦市麦市が美沙子美沙子がズダンこの顔です<笑> こ伊達さん何か一言どうぞホテルからやり直したい<笑>遠いな私逆に私は麦がいつもおしゃれだから麦を着替えさせるのも結構プレッシャーですよ私はもう嬉しいですよそうですね私も伊達さんだから今日心配ないですけどここは心配です結構いやでも一個心配なのは結構あのー、時代好きな時代時代時代が違う回るー時代が違う時代が違う時代が違う時代が違う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 今2時半です時半、ね、3時半にゲーセン上がり2時半ではい、はい、マイクだったら連絡くださいはいじゃあ見た頑張りましょうイエーイはい伊達フェーズです桃井の服を、えー、選びに行きたいと思いますいや桃井さんに合う服ねどんな感じがいいんすかねでなんかちょっとセクシー系とか意外とあいつ着ねえんじゃねえのかなえー、2着500うんー い, いいっすねでもこれ1着買ったら大丈夫終わっちゃうな でもこの一着が結構完璧に仕上がってるってパターンない、ね、あ、ほら結構いいじゃんこれでいいんじゃないかわいいじゃん、うん、いいじゃないですかちょっといろいろ見ていきますかで麦しちゃんへのコーディネートそうでですすね、難しいですね難い麦は結構ダボダボ普段着る系統があって。 それもいかんせん似合うけど今日みたいなピッチリでも似合うんですよねあとはやっぱ290円ということで結構掘り出し物を見つめるパンっていくらなんだろう結構高いない逆にもっとこうフリフリの可愛い系で麦に似合うみたいなのを買った方がいいんですかねスポギャルみたいな イメージュカラー。西野カナみたいな超清楚。おみかん簡単発表みたいなさて、私はみさみささんのお洋服を選びに行きます。ちょっとこの辺はシンプルにオシャレ。シンプルでおしゃれめなお店が多い。うーん。みさみささん、あんまりカラーのものを。 私はね伊達ちゃんもでしょ伊達ちゃんが普段着ないやつだからちょっとなんかね甘めな感じがいいんじゃないかなと思ってるんですよねいいじゃんって言われたい私え先それやっぱよくないですかっていくらだっけ 忘れちゃった。そもそもいくらあって二百九十だっけ。二百九十元。ね、無理無理無理発見。私たちっていくら使っていいんだっけ。二百九十。二百九十、ありがとう。不安だな。<笑>不安だな。<笑> 不, 安だな<笑>不安だなって言われちゃった。<笑> ミタミタさんは何なんですかね？クジア一着日本円で四百円もしない。めちゃめちゃ安い。安<笑>い<笑>。ああ、ミタミさん多分足をコンプレックスというか気にしてるので、あんまり出さない方がいいと思うんだけど。いこれめちゃめちゃ可愛いじゃん。 可愛 い,、うんうん、あれいたこれは自分用です。 夢を見ているのかなえ大丈夫だと思うけど気に入ってくれるかなできればもうちょっとこんなギ見たことないっていう月見さんをお届けしたいどうギ自信あるいやーなんかミサミサさんをコーディネートだから、はい、血ツとかねあとなんか年齢で足出さないとかね<笑>結構年齢で違うな、うんうん